お疲れ様です私ですねやはりこの今回 の, あの挑戦にあたってあのようやく今波に乗ってきたなというものを感じていますあの最初の頃はですねやはりあの全く名前も知らない、えー、この人誰だというふうに思われていたんですが、うんえー、徐々にチラシを配布していくにしたがって、はい、あの。 区民の皆様に私の名前と顔がやはり徐々に浸透してきていて、うん、あのああチラシ入ってましたよとかですね、うん、あの声をかけてくれる人が本当に多くなりました、うんうん。いらっしゃいますね、あの私にアクションを求めてきたりですね。はい。うん、あのそんな一コマもあります、ね。<笑>なるほど。 そうですね。あの大変なことと言いますと、やはりその渋谷の今の癖のあり方について、何とかしてくれと、うん、そういった意味で の, その手厳しいですね、えー、お言葉をいただきます、そして、えー、保守政党として、自民党として、ですね、なぜその2期8年の間、候補を立てなかったのかというような声も聞いております。うん それはあのいろいろ党の中であったことなんでしょうけれども、今回、その自由民主党の渋谷総支部でしっかりと議論し合って、そして私を候補者として両立をするということで、しっかりと合意形成が取れたので、今回、しっかりとその挑戦をさせていただいて、うんえー、現在の規制ですね、そして見直すべきところはしっかりと見直していく。 で特に多いのがですねその、耳にするのがトイレの問題ですね、うん、こういった問題をあの非常に多く耳にするようになりました、うん、で特に高齢者の方ですねあの今、渋谷区が積極的に進めている8ペこれはの全ての年代の人が実は使えないんだなということをですね、僕はの普段あの当たり前のようにもう使い慣れてますからね 街頭演説をして耳を傾けてお話しいただける高齢者の方のお話を聞くとあのハチペイってどうやって使うのとか、うん、使い方がわからないと、うん、でこれはやはりしっかりと税金を投入しているんですから一部の年齢の人たちだけがしっかりとその税の恩恵に預かれて。 ある一定の年齢使えない人がその恩恵に預かることができないというようなですね、うん、その差というのはどうやっぱりどうにかして埋めていかなきゃいけないんじゃないかなというのを本当に切実に感じましたね、うん、あのご承知の通りに区長選挙と言われるものは公認というものをもらうものではありませんあくまでも無所属で出馬をしてそして私の意見に 会う人で、政策のある一部にあの納得できる人そういった人たちの、えー、おたくさんのですね、応援をいただいて、えー、しっかりと、えー、勝ち抜いていくものだと思いますので、うんまあ、あまり僕はその政党云々ということじゃなくて国政レベルとまた地域の基礎自治体が行うことっていうのは全く違うことなので、うん、これはあのやっぱり人間性というか人と人。 それを大切にするような政治をぜひその演説やチラシを通じてしっかり読んでそして耳を傾けてもらってそれで、えー、しっかりと投票行動に移していただくということで考えてますのであまりどこの政党がどうだということはですねそんな重きいを置いていません政策本位で僕はしっかりと戦っていきたいとい う, ふうに思ってますね。 うん、そうですね基本的に、まあ、あの保守的なあの考えを持っていますのでやはり地に足ついた政策でそしてまあ全てが一致するというのは人間社会ありえないことですので、うん、えしっかりとそこで手を結べるところはしっかりと手を握ってそして渋谷を良い街にしていけばいいわけですから、うん、目的は渋谷を安全、安心そして暮らしやすい街そしてこれから、えー、襲ってくるだろう多市社会だからその死をあの見えないものとするのではなくて。 目をつぶらずにしっかりと見つめてそして渋谷で最後の幕を閉じてよかったなということで寄り添うのが行政の役目だというふうに考えてます、うんえー、と私はですねえっ、ー、と今まで大学の教員をしておりましたそれで救急救命士を育ててきましたで救急救命士っていうのは救急車の中で、えー、医療行為をしてそして人を救命することを大きな役割として 行う職業ですで私も大学で今のところ 1,500 名ぐらい、えー、学生たちを育ててでその教え子たちは今や北はほ北海道南は沖縄まで全国の各地の消防本部で活躍をしていますでまあそういった人たちを育ててきた中で、えー、今があるわけですけれどもで大学の教員として、えー、研究論文を書いたり 学, 科学会発表もたくさんしてまいりましたけれども。 やはり社会の課題というのがいろいろ見えてくるわけですね、研究をしていくと、まさに研究というのはその課題を解決していくこと、問題を解決していく方法を探っていくことなんですけれども、いやまあ学者として、ですね、いくら研究を続けても、やはり特に命に直結する問題というのは、やはり最終的には政治的に解決をしていくしかないと、ですので、政治という今回、ですね、お声がけをいただいて、えー、渋谷の人たちの命を守る。 そういった課題解決を政治の力でしっかりと変えていくということができるのは、これはあのまた別な形で人の命を救うことになりますので、私は今までその実態的にその救急救命士として命と向き合ってきましたが、今度はその政治という、えー、一つの手法を駆使して、えー、多くの人の命を救うということができればなという思いで挑戦をさせていただいています。うん そうですね、あのー、人間社会というのいろいろな問題があると思いますで、社会が発達すればするほど問題が複雑化すると思いますけれども、まあ、原点はその一人一人の区民の方々にしっかりと耳を傾けて、そして行政の限界もあろうと思いますけれども、できるだけのことはどうやってできるのかという知恵を絞り出して頑張っていきたいと思います。そのためにはやはやり健全財政で 税の無駄がないかどうかそして外向きの政策ではなくて一度内向きの政策でしっかりと区民を大切にするでその1つのコミュニティである町会という組織をしっかり強固なものにしていくこれがその大規模災害等が来た場合にですね非常に大きな役割を果たすわけですから。えー 人のみ、あ区民の、えー、耳を、えー、区民の方々のに耳を傾けて、そして、えー、行政を進めていきたいそんな思いです。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。